はい、えー。骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と、今日はですね、骨盤低筋呼吸をご紹介していきたいと思います。骨盤低筋ってどこかなっていう方いらっしゃるかもしれないので、ご紹介していきますね。えっ、ー、と、骨盤低筋っていうのは、この尿道からこの肛門までの、この股の間にある筋肉群のこと、たくさんのね、いろんな筋肉が重なり合っている部分を骨盤低筋群と言います。で、ここは女性はね、もちろん、 出産をする場所なので、一回出産をすると、そこが一回ぐーっと伸びて、まあ、伸びきったゴムみたいに一回になっちゃうんですよね。だけど、もちろん産後こうやって少しずつ少しずつまたくっついてて、太くなって、しっかりとビッと内臓を支えるところのすごく大事な筋肉です。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 しっかりとこうね、張りがある骨盤底筋群が、だんだんだんだんこうやって緩んでって、で、緩むと内臓も下に落ちていくので、下腹がね、ぽっこり出ちゃったりっていうことが、よく、特に産後の女性とかにあることなんですね。なので、この骨盤底筋呼吸を覚えていただければ、もうこの骨盤底筋呼吸って、もう誰にもわかりません。やってるって、あ今あの人骨盤底筋動かしてるなんて、誰もわからなくて、もういつでもどこでもできるし、 もう40、50、60、70、80歳、90歳になってもずっとできるとっても簡単ででもとっても効果がある女性には皆さんやっていただきたい体操なのでぜひ今日コツを覚えていただけたらと思います。はい、それではね、早速やっていきますね。寝、ね、転がりますよ。 ね、転がって、お膝の下に足首くるようにしていただいて、で、膝の間は拳1個分ぐらい開けていきましょう。で、も体全部リラックスしていきます。まずは、腹式呼吸やっていきましょう。両手お腹の上に軽く置いていただいて、で、息を大きく鼻から吸って、で、お腹が膨らむの手のひらで感じていきます。それで、お腹だけじゃなくて腰もね、ちょっと膨らむようなイメージです。 腰をね、こうやってグーって反らなくていいですよ。腰も骨盤もどっこも動いてなくて、お腹が膨らんで腰も膨らむイメージですね。で、静かに口から細く長く吐いて、で、お腹がへこむのをやっぱり手のひらで感じていきましょう。で、この時も腰丸めなくていいです。もう腰も骨盤もそのままでお腹が自然にへこんでいくのをただ感じていきます。もう一度いきますね。息を大きく鼻から吸って、お腹と腰が膨らんで、 で、口からろうそくの火を消すような感じ。で、お腹がへこんでいくのただ感じていきましょう。もう一回いきます。息を大きく鼻から吸って、お腹しっかり膨らませて、口から細く長く吐いていきましょう。 はい、そしたら今度は骨盤定筋動かしますね。骨盤定筋の一部である肛門の周りの筋肉だけを動かします。はい、それでは行きます。息大きく鼻から吸って、お腹と腰が膨らんで、口から吐きながら肛門だけ、肛門だけぐーっと締めてで、体の中に引き上げるイメージ。息吐き続けます。しっかりと息吐き切りますね。はい、吸った時肛門開くようにリラックスしましょう。 吐いて、肛門だけ閉めて、ぐーっと引き上げましょう。息吐いて、吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。で吸った時にはしっかりとお腹膨らましますよ。さん、吐いて、肛門だけ閉めて、ぐーっと引き上げて。このね、引き上げるっていうのがすごく大事なので、引き上げる方を し, しっかりとやっていきましょう。はい、吸ってリラックス。 吸っ4吐いて肛門だけ閉めてぐーっと引き上げて吸ってリラックス、5お、吐いて肛門だけ閉めて吸ってリラックス、6吐いて肛門だけ閉めて吐き続けましょう。口からしっかりと全部吐き切るのが大事。 吸ってリラックス7口から吐いて肛門だけ閉めてお腹の中にぐーっと引き上げて吸ってリラックス8吐いて肛門だけ閉めてぐーっと引き上げて吸ってリラックス9口から吐いて肛門だけ閉めてぐーっと引き上げて 吸ってリラックス、10、口から吐いて肛門だけ締めてぐーっと引き上げて肛門だけですよ、肛門だけ、はい、吸ってリラックスラスト上でキープしましょう口から吐いて肛門だけ締めてぐーっと体の中に肛門を、ね、こう吸い上げるようなイメージで、そこでキープしましょうで、呼吸は普通に水脈続けていただいていいです下 腹, 下腹部がね、ちょっとペトっとなってますね 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 力を抜いて肛門全部開いていきましょうはい、そしたら今度は尿道この恥骨の方ですねおしっこする方そこの筋肉その周りの筋肉だけを締めてちょっとつまむような感じでぐーっと体の中にやっぱり引き上げます今度は肛門のことは忘れておしっこの方だけ考えてやりますね で、これは尿漏れとかね、特、よく、よくお家帰ったら来た時に急におトイレ行きたくなったりとかするじゃないですか。でそういうのを防いだりとか、なんかね、えっ、ー、と、おしっこ漏れちゃったりとかするのを防いだりとかする尿漏れの効果とっても高いので、ぜひやっていきますね。はい、それでは行きましょう。息を大きく鼻から吸ってお腹しっかりと膨らませて、 吐きながら、おしっこの方、尿道だけ、ぐーっと締めて、それでやっぱり引き込みます。この引き込むのがすごーく大事。こっちの方だけですよ。おしっこの方だけ。息吐き切ります。で、吸って、しっかりとリラックスして、おしっこの尿道も開くようにリラックスしましょう。口から吐いて、おしっこ止めて、ぐーっと引き上げて、口から吐きます、吐きます、吐きますよ。はい、吸って、リラックス。 3吐いて肛門だけちょっと尿道だけですね尿道だけぐーっと締めてぐーっと引き上げて吸ってリラックス4尿道だけ締めてぐーっと引き上げて吸ってリラックス こうおしっこ我慢する感じ。おしっこ我慢して、おへその裏ぐらいまでぐーっとそのおしっこの部分を吸い上げるような感じです。はい、吸ってリラックス。6、口から吐いて、おしっこを止めて、体の中に引き上げます。息全部吐いてで、腰も骨盤もどっこも動いてないですよね。どっこも動かさないでやっていきます。はい、吸ってリラックス。 お, おしっこ止めて引き上げます吸い上げます。体の中にぐーっと吸い上げて、口からは息吐いて吐いて吐いて吐いて、ろうそくの火を吹き消すような感じで。吸ってリラックス。口から吐いて、ぐーっとおしっこ吸い、逆流する感じですね。で吸った時にはしっかりお腹膨らむように吸っていきましょう。 なあなあ、口から吐いて、おしっこ止めて、ぐーっと体の中に逆流させていきます。おしっこのことだけですよ。恥骨の方だけ。はい、吸ってリラックス。八口から吐いて、おしっこ止めて、ぐーっと引き上げて、引き上げて、体の中にね、おしっこを逆流させるような感じ。息は吐いていきます。で吸ってリラックス。お腹しっかり膨らましましょう。 9、吐いて、おしっこ止めて、体の中にぐーっと引き上げて、この引き上げる方が大事。吸ってリラックス。10、吐いて、おしっこ止めたままぐーっと引き上げて、吸ってリラックス。ラスト行きましょう。吐いて、こう、おしっこだけ 止めて、ぐーっと体の中に引き上げて、上でキープしますね。十、九、八、七、引き上げて、引き上げて、六、五、四、三、二、一、ゼロ、リラックスしましょう。はい、そしたら、肛門やって、 尿度、おしっこの方やりましたね。で、今度は、その真ん中、膣です。女性で言えば、膣があるところ。その膣を締めて、何か、膣で何かをつまんだまま、つまんだまま体の中にぐーっと引き上げてくるような、そんなイメージです。おへその裏ぐらいまでね、膣を引き上げてくる、そんなイメージ。何かを挟んで、挟んだまま、お豆か何かを挟んだまま、それを落とさないように体の中に引き上げてくる、そんなイメージです。 はい、それではやっていきましょう。まず息を大きく鼻から吸ってお腹ぷーっと腰も膨らましましょう。で、口からろうそくの火を消すように吐きながら、膣で何かをつまんだまま体の中にぐーっと引き込んでいきましょう。息全部吐き切ります。骨盤も腰も全く動きません。はい、吸ってリラックス。膣をしっかり開きましょう。口から吐いて、 を締めてぐーっと引き上げて、はい、吸ってリラックスさあ吐いで締めて引き上げておへその下まで引き上げてしましょう体の上半身もリラックスしていきます、はい、吸ってリラックス 4口から吐いて、筆を締めたままぐーっと引き上げて、息全部吐き切って、吸ってリラックス、5を吐いて、締めて、ぐーっと引き上げて、吸ってリラックス、6、口から吐いて、締めて、ぐーっと引き上げて、おへその下まで引き上げましょう。 吸ってリラックス、7吐いて締めたまま引き上げて吸ってリラックス、8吐いて締めてぐーっと引き上げて息全部吐き切りましょう吸ってリラックス、9吐いて締めて引き上げて 吸ってリラックス、重吐いて、膣を締めたまま体の中に、中に吸い上げていきます。このカップフーブがね、ちょっとペトーっとなってる感じだったら十分ですね。はい、吸ってリラックスしましょう。ラスト上でキープします。 口から吐いて、チツを軽くつまんだまま体の中にずっと吸い上げて、息全部吐き切ったら、そこでキープして、お腹はキープ、チツもキープ、呼吸は普通に数拍軽く続けていきましょう。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。力を抜きましょう。はい。 それでは、ね、最後に両膝左右にパターンパターンとして腰とお尻骨盤ほぐしてで起き上がっていきましょうはいいかがだったでしょうか骨盤底筋をね動かしただけですよねだけどかなりんと下腹部ちょうど使ったような感覚あったんじゃないかと思いますで人によっては最初1か月ぐらいはもう 全然わかりません。もう自分では閉めようと、閉めようとしてるけど、閉まってんだがなんだかもさっぱりわかりませんっていう人がほとんどです。なので、今もしわからなくても安心してください。ただ、毎日続けていたら、必ず、あ、これだっていう時が、 ラス来るので、で、そうしたらこっちのも、そうしたらもういつでもどこでもね、やっていけば、どんどんどんどん骨盤底筋が柔軟になって、しっかりと張りができる骨盤底筋群になって、内臓がぐっと上に引き上がって、お腹がね、ぺとっとなってきます。なので、ぜひ、ぜひ、えー、覚えていただいて、一日、毎日、これを、うん、できる範囲でいいです。最初はね、5回でもいいのでやっていただいて、できれば、肛門、尿道、 実っていう風にやっていければいいかなと思います。はい、こちらのチャンネルでは、産後から高年期前後、そしてその先、もう70歳、80歳までの女性たちがいつまでも輝いて生きれるエクササイズだったり、ヒントを配信しているので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。